でございます連長木入隆さんをはじめ80名の皆さんです昭和39年に連を設定し今年で55周年を迎えます高円寺阿波踊り連協会に所属し阿波踊りの本場徳島宇月連の姉妹連として日々精進しております踊りは先頭の可愛らしい子供たちから始まり 華麗な女ハッピー優雅で統生のとれた女踊り笑顔で巧みに内輪をさばく男踊りそして上司をあふれる鳴り物が心も体を震わせますご覧くださいこれが本場徳島を目指すひょっところンです 元の自練馬中第1高校支援センター連合陸上自衛隊練馬収監地に所在します。<笑>第1